皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月14日、パニガルムの報酬を取り忘れる人がいるみたいです。ボス戦が終了したら、まずこの目の前にあるレッドログを取りますよね。これを取り忘れる人はさすがにいませんよね。そして、パニガルムから出るとき、旅の扉を触って全部回収しますよね。基本的にボタンジェンダーだから、ここで回収しないなんてことはありませんよね。 つまり、回収を忘れる要素がなくないですか皆さんは、どこで取り忘れが発生しているんですか私にはデバッカーが向いていないことが判明してしまいました。今週のパニカルムの挑戦回数がなくなったので、女神の気です。まんべんなく上げろと言われても、やはり最大 HP とかにぶっぱした方が良くないですかというわけで、最大 HP を、今の上限であるレベル8まで上げるのを最優先にしてみます。